こんにちは G です。今回は古い PC に Linux を入れるというお話。初めてのことですがラズパイ以外の話題になります。なぜかというとラズパイ売ってないし、品不足の上に値上がりしているようです。値段が高ければ ラズパイにこだわる理由もないそんな折古い PC を入手しました画面のスペックの PC です12年前の PC で Windows 10が入っていますがお待ちくださいが長いしアプリ起動も遅い中古価格を調べても出てこないモデルなので ラズパイ以下の価値じゃないかなならばこの古い PC に Linux 入れて快適にならないかと考えました計画時に悩んだんですが OS のデュアルブートは避けることにしました理由はパーティションテーブルやブートローダーが複雑になりトラブル確率が高くなるからです 要はどちらかの OS がトラブった時両方を失う可能性が高くなる外付け USB に OS を入れて起動できるようにして Windows はそのままにします必要な機材はインストーラー用の 8GB 以上の USB メモリーと OS インストールする USB メモリ USB メモリー1個。USB が不安な方は SSD に OS インストールの方が安心確実です私は OS インストール用に 64GB の USB を用意したんですがこの USB の性能が重要 USB は当たり外れが相当にありますので 複数の USB を試しました。まずは OS を手に入れますネット検索すると部分2の記事ばかりだったのであえてマンジャロを使いましたまあどのディストロでも導入手順は同じですけどね画面のマンジャロのウェブサイトでイメージをダウンロードしますここでは KDE プラズマをダウンロード。最新版は 21.2.6 です焼くツールはラズパイで使い慣れたレッチャーを使いますダウンロードした ISO ファイルを指定してターゲットは USB メモリーにして焼きますなおこの作業は インストーラー USB を作ってるんで OS をインストールしているわけじゃないです次は Windows を起動して BIOS を表示します Hewlett Packard の場合起動時に F10 を押したままにすると BIOS 表示ご利用機種で BIOS の表示方法が異なり F2 や f デルキーの場合もありますモデル名で検索すればすぐわかると思います BIOS 画面でシステムコンフィギュレーションからブートオプションを選びますブートオーダーを変更して USB ハードディスクを一番上にして保存しますこれで USB や SSD からの起動が可能になります。BIOS 画面はキャプチャー取れないんで静止画です。いよいよインストールです。先ほど焼いた USB を挿して起動するとマンジャロが立ち上がります。こんな感じ。これがインストーラーです。 OS を入れる USB を挿してデスクトップのインストールマンジャロ Linux を起動します言語タイムゾーンキーボードを指定します次にデバイスを USB に指定します ディスクの消去を選びブートローダーの場所を USB にします最後はユーザー名コンピュータ名パスワードをタイプしますインストール時間は PC と USB の性能に依存します USB はリードライトエラーが多いと遅くなるので そういった USB は OS 起動には不向きです私も具合のいい USB が見つかるまでいろんな USB を試しました試した結果は画面の通りですもちろん当たり外れがあるんで私の経験値でしかありませんが私の環境では速い USB は 30分ほどででインストールできました。最も遅い USB は4時間かかりました USB のチェックが面倒なら SSD の利用をおすすめします導入手順は全く同じです USB のおすすめなのはバーベータムのオレンジ安くて高速。 勢いで4つも買っっちゃったただ他の色の USB はパッケージや仕様が違うようで使えなかったインストールが終わったら再起動して OS インストールした USB から起動します起動時にマンジャロまたは Windows 10で起動するか選択できます おお、結構起動早いな日本語環境ではありますが少しだけ設定が必要です日本語入力の設定は過去動画で何回かやってるので今回は省略しますが詳細欄に手順を書いておきますなお PC の画質が 720p 程度しかなくフル HD に引き伸ばしているので 今回の動画は画質があまりよくありませんブラウザーの動作も問題なしラズパイではできなかったので ブレイブブラウザーを入れてみます。 そそうそう、ラズパイだと怪しい感じなんでパスしてるんですがワイドワインをオンにしてプライムビデオやネットフリックスが見れるようにします設定を開いて検索窓で「DRM」とタイプ DRM をオンにします Firefox は日本語化して設定で DRM で検索して同様に。 動画再生も大丈夫ですが VLC だとコマ落ちがあるようなので MPV を使います YouTube 動画再生フル HD で。 問題なし。4K はなんとか動く感じですがモニター性能が低いので意味がない DVD 付きのモデルなんですが DVD 再生も大丈夫。 オフィスはリブレではなくオンリーオフィスというのが入っていますかなり軽いし日本語も大丈夫 Bluetooth は アダプターをつけて動作してるんですが問題ありません USB を挿して起動でマンジャロ抜いて起動で Windows 予定通りの仕様となりました ウィンドウズの起動や利用も問題なしなお SSD にも入れてみましたが快適さは USB とあまり変わりませんでした画面は GNUDISCS のベンチマーク結果ですこの PC は USB2 なのでいくらいいドライブでも速度はこんなもんです 結論を言えばすごく快適になりましたお金をかけず古い PC が常用 PC によみがえりました皆さんもぜひお試しをご覧いただきありがとうございましたラズパイ本当にないみたいですね 去年 i 4 0 0買っといてよかったのかなでも私の主力マシンは i 4 i 4 0 0も悪くはないんですがキーボード奥に接続ケーブルが並ぶので思いのほか場所を取るんですよと言っても手元には置いておきたい だからパ4 0 0は今他のキーボードを置く台として活躍しています。でもいつまでもこれじゃパ4 0 0かわいそうだから上に乗せるキーボードを変えようかな。ではまた次回。